明日は暖かくなるかって言ってましたけどね。ね、明日からね。ち、ね、ょっと今日はね寒すぎて、ね。寒い ね, ね。うん。寒い寒い。12時前に忙しかったけどパタって止まっちゃったもん。寒いから。寒いからね。入っちゃうよね。うん。それじゃ。 で寝たんですか、うん、なんかな横になってたみたいよあっフフフ。<笑><笑><笑><笑><笑> はい、いた。だきます。はい。で、今週は ず, ずっとこれからこれ もうね。あの終わったから。ここは？ちょっとこう。桜は週末まで持ちそうだよね。これだけ寒いとね。寒いからね。うん、持てみたいね。風邪でもいっぱい吹いちゃうと思う。うん とか見逃し反対かな、うんうん 今週は ず, ずっとこれからいや、ね、ずっともうね<笑>あの終わったからこ、うんば、ねうんはこのお通夜で今日お通ししんだけど、うん、あのタイプショットのお通夜だけでうん、うんあ<笑>あね、今日はでもね余りそう終わ、うん、っちゃったからまだ20分ぐらいあるの、ね <笑>もうもだ見長<笑>くなったってひどいんだね。<笑> うん、ずーっとここからね。<咳>